よしゆきビジョンカルビじゃがりこ期間限定かぼちゃグラタン味見ていっちゃいましょう食べ出したら キリンがないかぼっちゃったね腰に手を当て何かをつかんでかぼっちゃったね何かが。 おしい し,、ね、しさパンプキンミダル開けちゃいましょうふたを開けましたこんな感じで。 入っていますねかぼちゃのしっかりとした香りを感じますねそしてこのこのグラタンというんですか グラタンのシチューみたいな香りですねそしてこいつがかぼちゃグラタン味じゃがりこですかそうですね見た目はですねうーんまさしく かぼちゃ色です、ね…でうんそしてこの黒いのがポツポツ入っているのはおそらくかぼちゃの皮なんでしょうかねいただきます なんかこうしっかりとしたこの生クリームの味わいを感じますねうん生クリーム、生クリームなのかな、これって生クリーム、まあ、チーズですかね、おそらく。うん あと、うん、途中でかぼちゃの甘さもある感じかな。 ほらちょっと待ってくださいね、うん、最初サクッとジャガイモの味そしてシチューのこのあの味わいとで最後にこうかぼちゃの香りが一番最後にこう。 残る感じですか、ね、うん。何だろう結構ねシチューというんですかあの牛乳が入ったシチューっていう味わいですね。うん、うんん やっぱりこのうんじゃがいものじゃがりこと、うん、かぼちゃグラタンの味がうんよく合っていて、うん、なかなかいいかもですねこれは、うん、以上「カルビじゃがりこかぼちゃグラタン味」 Stop.